歌や音楽を通じて憲法九条を守ることを訴える憲法フォークジャンボリーがきょう、埼玉市内で開かれました。憲法フォークジャンボリーは戦争の放棄を訴えて2005年に東京・上野で始まり、その後全国各地に広まりました。 県内では2013年から企画され、コロナ禍で中止となった2020年と21年を除いて毎年開かれていて、今回が9回目です。去年は感染防止対策として会場の座席数を半数に減らしましたが、今年は4年ぶりに制限のない開催となりました。フォークジャンボリーには、憲法を学び合い、平和を守るというスローガンに賛同すれば、 プロアマ問わず、誰でも自由に参加することができます。今日は20組が参加し、弾き語りや楽器の演奏を通じて、自由や平和のメッセージを来場者に届けていました。